おはようございます。六代目です。ここ最近のお仕事は、ほとんど初盆を迎えるためのお仕事をしております。えー、昨日もお見積もりに伺うと、初盆ということで、急ぎでどうにかしなきゃいけないという部分があります。初盆の場合、お飾りをしますので、その飾り付けをしちゃうと、畳がちょっと あの取れなくなっちゃうんで先にしなくてはなりません襖の方はですね飾りがあっても後で変えることができますので問題はないんですが畳はどうしても畳の上に飾りが乗っちゃうんで急ぎになってしまいます今から、えー、今日も採寸に行くんですがそこも初盆なので採寸は早めにしとって材料を まあ、しっかり厚みとかいろいろありますので材料をちゃんとえ揃えてタイミングを見て作って納品したいと思いますこれからお盆まで畳み屋さんはどこも忙しいと思います夏バテしないように頑張りましょうそれでは6題目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタン